よしお前ら、落ち着いていけよ面倒だなどけ 私の武器は、誰にでも扱えるわけではない主の名を掲げ、この旗のもとへ集え OK 縁をお願い私だって怒るよいや、悪いね 僕は別に信徒じゃないよ。わかりました。治療の準備だ。しっかりしろ。はい、点線を維持。私だって怒るよ。 《この治療範囲にお前の死を討ち 私だって怒るよアーツアーツの治療範囲に入れ問題ないよにゃ悪いね僕は別にしんとじゃないよ今助けてやるはい私が怖いですか 私の武器はナイフだけじゃない問題ないよできる限りやりますしっかりしろリラックスしてリラックス どこ見てんの 治療範囲に入る私だって怒るよ何やってんだ 皆さんが私のことを信じてくれてますからお倒しますしっかり私の武器はナイフだけじゃない今助けてやる 何やってんな初期化発揚起動します私の武器はナイフだけじゃないドクター皆さんが私のことを信じてくれてますから前に進むぞアーツの治療範囲に入れ決まったかアンジュは技を見てきまし 元老物に次ぎのか相手のターゲットは誰かな感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す